横浜線快速桜木町行きです停車駅は菊名東神奈川横浜桜木町です次は菊名菊名お出口は右側です大口へおいでのお客様と東急東横線はお乗り換えです菊名の次は東神奈川に停まります 横浜マインラップのサービス train 4、桜木町。